お座りぐらいしかできんじゃないからちょっとじゃあお座りしてもらっていいですかおおおおおおお<あー>お座座座座座座座りりりりりりりは元気ちゃんおりおはおは元気ちゃんおりはおりは元気ちゃんおりは元気ちゃんおりはおら<笑>おかしい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 今日は犬のお散歩をしている人にソーシャルディスタンスを保ちながらインタビュー投稿してもらった動画もお届けしますただいまお家古くなっちゃったね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 猫ワンおはようございます猫ワンですで今日は、まあ、コロナの影響で直接取材にもなかなかいけないということで公園にやってままいりました公園でソーシャルディスタンスを保ちながら犬の散歩をしている方にお話を聞いてみようと思います。 お散歩ハンター。では、行ってみよう。怪しいですか。ですよね。こう頭の上にはですね、スマホのカメラを装着しています。こんな人に話しかけられたくないですよね。いい天気ですね。 人間はいるんですけどワンちゃんいないですちょっと時間遅かったかなソーシャルディスタンス保ってください2メートルワンちゃんワンちゃんはいねがワンちゃんはいねが一匹もいませんよ もうそろそろ9時ですかみんなもっと早いんですかね、はいい でですすかな、えー、と6 歳, 6歳綺麗ですね、はい、こっちの元気ちちゃんはは、えー、特技はありますかええちょっと見せてもらっていいですか太郎ちゃん。<音声>ちょっと 緊張してたろお手はたろお手はたろお手はああたろったろちゃんたろお手はたろちゃ ん, タロ電話タロちゃん緊張しますかね、変な人が<笑><ーん><笑>ね、元気ちゃんはどうですか何か。元気ちゃんはお座りぐらいしかできないからちょっとじゃあお座りしてもらっていいですか元気ちゃんお座りは おおおおおお座りは元気ちゃんお座りりは元気ちゃんんんんかしいんかな<笑>、はいこんなこ も,、はいねうん、もう一回いいですか うわーかわいいこれどうやって教えたんですか自然と覚えたいな、ね、<笑>去年 の, の桜の時にも花見があってね、はい、バーベキューするじゃないですか、はい、でに余った肉とかこんなとこし て, してとるんですよ、えー、食べてからあの肌壊してからうわ、うん、それはいかんの、はい、食べるもんは、まあ、持ってきたもんはの、ね、持って帰るよね家にね、うんうん、あちこち来たへんと、ね、はい かりました元気ちゃん太郎くんお散歩中お邪魔しました CM の後は投稿動画その1です松山市上高の町のタンポポペットクリニックです。 ンポポペットクリニックでは往診にも力を入れておりますワンちゃんネコちゃんを病院に連れていくのが大変な時は私が往診しますお気軽にお電話ください犬や猫、フェレットウサギハムスター小鳥など心配事は何でもご相談ください一緒に解決していきましょう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 ここら辺に、ライオンがいるって聞いたんですけど、知りませんかああ、ちょっとわかりませんね。ちょっと聞いたことないですね。何それ美味しいの僕ですかライオンなんて見たことありません。お前や 年上の女の子ララちゃんにペロペロされて至福の時続いてはワンちゃん お, かっこいいおいでなっちゃん のご褒美よかった、ね、この猫はパンちゃん麦茶を飲んでいます。 初対面です。パンちゃんに弟ができました。尻尾が膨らんでます。こちらは砂浜を散歩するコナン君とランちゃん。お尻が可愛 い, いな。 お顔も見たいですよ。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 浦上犬猫病院は猫ワンを応援しています。うわ、おとなしいですね。<笑>えー、よくドッグラン来られてるんですか。そうですね。週に何回ぐらい。一週が二回目ですかねうわ、これは嬉しいでしょうね。じゃ。お名前教えてください。麦です。 何歳？一歳です。麦ちゃんはどんな字を書くんですか？普通に<笑>ひらがなだったり。ひらがなで麦ちゃん一歳。い種類は何て言うんですか？この子はあのー、マルチーズとヨークシャテリアのミックスです。えー、毛が柔らかそうですね。出<笑>、えー、タがりちゃんですか？そうですね。<笑>人が大好きなので。人が大好き。えー でも泣かないのが偉いなあ。あれ、なんかシグが可愛いですね。<笑>ふとしたシグサが。はい。性格とか教えてもらっていいですか。性格はもう活発で人懐っこい。うん、いい感じですかね。はい、あ。 お お, おこっちも気がついてくれました。<笑>ソーシャルディスタンス保って、<笑>えー、なんかしつけとかされてるんですか。あはいしつけ教室には行ってます。特技はありますか。特技は人にハグすることですかね。ハグハグしてきますね。えー ちょっと見ることちょってと、今はちょっとできないかもしれないんですけど<笑>すどんなふうにするんですかあの縦抱っこすると首に巻き手を巻きついてきてあの顔にほっぺたくっつけてくるような感じをします<笑>たまらないですね<笑>気分じゃないとやらないですか<笑>あそうなんですねなるほど人を選んだりするんですかそうですね 悩みはありますか悩み何でも結構あの口に入れてしまうのが悩み何でもティッシュとか落ちてるものとか口に入れて食べはせないしないと思うんですけどちょっとそれが誤飲っていうかそれが心配ですね。うん、じゃあお散歩すする時とかもそうででねだいぶ減ってきたので 吸い殻とかね、ち、あの前は結構口に入れてたりとかしてたんで、ちょっと怖かったです、ね、好きな食べ物とかってありますか、お気に入り。食べ物は基本的におやつは何でも食べます。おお。じゃあ、ご褒美にっ て, って。そうですね、えー。好きなおやつってなんかあるんですか。なんだろう、今あんまりボールとかしかあげてないんですけど。犬用の。そうですね。うん、お手入れとかはどうですか。お手入れはお散歩。 っあとはそうですね。へーうん 麦ちゃん、ありがとうございますあ名前が分かってますね<笑>すごい反応する<笑>麦ちゃん、麦ちゃんコロナが終わったらハグしてね<笑><笑><笑>すいません、ありがとうございましたいます寒い日や雨の日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 んのかい<笑>レオンくんは寝転んだまま遊ぶ派なんでしょうか 来ません こちらはポルトガルから届いた動画ホースの水に夢中のサマールくん<笑>こっちはブラウニーちゃん バフが気持ちよさそう うんうんうん「ごめんね」をしているのは三平ちゃん。 こちちらは茶色ちゃん2匹とも拾われた子でこの茶色ちゃんはとても衰弱していたんだそうです今ではこんなに大きくなりました。 こちらははるちゃん好奇心いっぱい。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 いい柴犬ちゃんおとなしいですね名前は何ですかハルちゃんカタカナですカタカナですうわ、寄ってきてくれたーいい何歳ですかね 六歳ですか。ええ、どんな犬ですか。おとなしいですよね。おとなしい、女の子、女の子。おとなしい、全然いかくない。柴ですかね。そうです。悩みはありますか。別にない。別にない。はい、<笑>そうですか。じゃあ、お顔を撮らせていただいて。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 こんにちは。愛媛 CATV の猫ワンっていう番組なんですけどもワンちゃんのお話聞かせてもらっていいですかはい。ありがとうございます。えっとワンちゃんのお名前と年齢を教えていただいていいですかラッキーです。ラッキーちゃん。うん、ラッどうしてラッキーになったんですかいや<笑><笑>ラッキー。 ラッキーなこと起きるかなと思います。カタカナでラッキーちゃんですか。はい。ああ、あのおいくつでしょう。ま八歳です。おお。若風に見えますよね。え<笑>え、出会いは何だったんですか。いやー、あの息子と二人で住んどって。はい、これで。犬。でも飼いたいね、いうことで。はい。 買っちゃうわと。ああ、そうなんですね、うん。そうですか。な、なんていう種類なんですか。パピオンなんですけどね。毛がふさふさなんでね。えええ。サマーカットした。サしたらあんまりパピオンっぽくなくなりましたね。あのね、はい、そうそうそうそう。ね、うん。でもスッキリして、うん、涼しそう。 ラッキーちゃんの性格はどうですか性格はね、人が好き人が好き、うん、犬、犬あんまり好きじゃない<笑><笑>じゃあ、一匹で飼ってらっしゃる、うん、はいへー何か特技はありますか特技はまあ、シッと言たら座って伏せして、転ん言ったら で、繰り返るぐらいですかね。すごいじゃないですか。うん、そうぐらいちょっと見せてもらう。<笑>うん、なかなか人次第にね。こっそり見てます。ラッキー。ちっと。ちっと。ちっと。ちっと。ちっと。ちっと。ちっと。もう線は。なくて、ちっと。<笑> ししましたよ素晴らしいシットドヤ顔ですね、うん、ラッキーちゃんかっこいいシットととふ、うん、せとはいほんでころん言ったらこうひるかり返るんですけどねふせはお母さんふせできますかって言ったらこうこうするんですけどねちょっとやってもらってもいいですかななかなかせんですね、えー、ラッキーちゃん それ、ね、<笑><笑><笑>気になるんでしょうね。うん 見せないよあら 片っぽのできばっかり<笑>片っぽの耳が立って片っぽがへえこれは、ねはいあのー、外病院通って、はい、手術したんですけど、はい、やっぱりこう筋がもういかれてしまって、えーえー、でこっちがもう足りてしまって、でこっちだけピンとなったんですけどでもそれがかわいいですよね<笑> 両方食べてくれた方が可愛いね<笑><笑>そこが可愛いなと思ってねラッキーちゃんラッキーちゃんお母さん大好きお母さん大好きねへ何かラッキーちゃんの悩みといえばお母さんなんですか散歩に行きたがるんですよねそれぐらいかな散歩に行きたがっていかん、うんお でもいかんなったらね逆に困る原ん、うん、元気すぎるぐらいがいいんじゃないですか。うんうん ペローグループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げるペローグループもしワンちゃんやネコちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。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 ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。